はい、どうもこみです。いやー、2021年6月のアップデートきましたね。えっ、ー、と、今回のもうアップデートではもう空のユニットがめちゃくちゃ変化してるというか、 えー、ドラゴンに、ドラゴンライダーに、えー、ライドランに、バルーンに、新レベル、新ユニット、さらにロケット、バルーンですか。もう、空が賑わいまくってますね。もう、もう本当に、僕ももうテンション上がりまくっていて、いろんな戦術を試してみてね、あ、これはいいなっていうのも見つかってるんですけども、それはまた今度ね、もうちょこっと煮詰めてから、えー、紹介したいなというふうに思います。で、今日は、えー、インフェルのチャレンジ、これをやっていこうと思います。で、これもうね、あの、いろんな YouTuber の方がもう動画出してらっしゃいます。で、今これ撮ってるのが、 アップデが来た、その、えっ、ー、と、日の晩なんですよね。まあ、日本でいうところの翌日の朝ですね。なんですけども、まあ、一応ね、他のユーチューバーの方の動画とか見てないんですね。見ちゃうとそっちにこう引きずられちゃうんで。なので、えー、もしこれご覧になって、えっ、ー、と、あ、同じだよってことに気づいちゃった方は、も、ま、う、あ、こそっとコメント欄で教えてもらえたらなというふうに思います。<笑>またね、あの、クリアしない方はこれ多分参考にしてもらうと、まあ、全然多分、プレイヤースキル関係なく、 クリアできちゃうっていうことと、で、えー、クリアしてる方にしても、こんな方法もあったんだな、ということでね、見てもらえたらというふうに思います。では、行ってみましょう。はい、では行きましょうか。えーとですね、この面で一番嫌なのはとにかくここですね。こっから出てくるペッカ。あの、えぐいペッカが出てきます。一撃8000ぐらいダメージ与えてくる上に、空中攻撃可能爆破ダメージ骨コスブインド全滅みたいな、とんでもないオーバースペックペッカが来るんで、こいつを、えー、どう処理するかがすごい大事です。 ペッカが来るのが結構早いので、えー、注意なんですけど、まずは、えー、ロケットバルーン3体でシングルインフェルノを壊してすぐババキンを出します。で、グランドボーデン後ろから出していって、ババキンはジャンプ使ってすぐフィストですね、こんな感じ。で、えー、っと、このね、ペッカが攻撃する前に、これトーム使いますね。このトーム超重要。で、バルーンからの、はい、これ。ね。 このえドラゴンライダーを使いますでこ。トーム中にペッカを倒しきらないととんでもない子になっちゃうんで、それが必須ですね。はい。で、こんな感じで、バーバリアンが大量にいる状態でえペッカが突破できたらもう可視確定です。えっ、ー、と、ロイヤルチャンピオンがこれホーミングシールドを使っていって、シングルインフェルノを壊してほしいんですね。ババでターゲット取ってる間にシングルインフェルノを壊す。これでも可視確定ですね。ほぼほぼ。あとは2個ここにバルーン出して罠を解除していきながらの、こんな感じライドラ出して、えー、レイジですね。 これで、まずこの部分突破していきますと。はい。楽勝ですね。あとはね、もう完璧。でこんな感じですね。で、中央アーチャークイーンがいますけども、えっ、ー、と、これクロークを使ったりなんだりしてるうちにアーチャークイーンが、えっ、ー、と、相手のアーチャークイーンもこう倒してくれますんでね。あとはもう土に任せちゃいましょう。はい、こんな感じですね。OK。で、レイジを使って最後の区画ちょっと加速させていきましょうかね。はい。止どめですね。で、そのまままあ、ヒールの順番はもうオーバー。 おー、オーバーキルレベルのヒールですけども。まあ、とりあえずまあ、セカンドから使っておこうって感じですね。はい、こんな感じ。で、クリアできます。序盤のやっぱね、ペッカが倒せるかどうかですね。あそこさ え, え倒せればもう全然よくって、今僕がやった手順、あのー、これだけは覚えておいてください。すべてにちょっと意味があって、 あの、ペッカをな、なるべく、えっと、呼び寄せるタイミングを遅らせてるんですね。えっ、ー、と、ロケットバルーンでここのシングルを壊した時にペッカをするんですけども、これすぐにペッカできると困っちゃうわけですよ。あの、フィスト使ってバーバリアンが大量生成される前に、あの、ペッカ来ちゃうと、あの、フィスト使う、えっと、でもえっと、クロクじゃないよ、違う。あの、トーム、トーム、使う、あの、タイミングっていうのが早まっちゃうんで、 トームにかかっているバーバリアンの数が減っちゃうんですよね。まあ、そうなんないようにえー、っと少しね早めにペッカをえー、っとペッカが来るのを少し遅らせるために、えー、っとですねもうバルーン3体のすぐ後にバーバリアンキングを出すという順番にしたというところですね。ここを間違いないようにだけしてください。ちょっとねもう1回おさらいしながらやってみましょう。もう一回いきます。えー、っとですねまずはここ。 この黒いバルーン3対1、2、3ですね。でしたら、ババキンを出していって、ジャンプ使って、すぐフィスト後ろからグランドウォーデン、アーチャークイーンですね。で、こんな感じ。わかりますかねこの大量のバーバリアンで相手の、えー、っと、このペッカーを殴っていくっていう。これでペッカーをフォーム中に倒しきれます。で、これでババが生き残ってる状態でペッカーが倒したら勝ちですね。あとはこのままどんどんどんどんババでシングルインフェルのこれのターゲットを取ってもらいながら、前進していくと。 ロイヤルジャンピオンのホーミングシールドは、このタイミングですね。ここで打っていきます。これでシングルインフェルノに入るので、そのままシングルを壊していくっていう感じですね。まあ、レイジを1本打っときましょうかね。こんな感じで、おまけで。これ打ってぶたなくてもいいですけどね。で、ライドラをちょっと幅を開けて出してあげて、レイジ。このレイジを大事ね。このレイジを使うことによって、しっかりと、えー、っと、対空砲を、えー、なんだ、このライドラが壊してくれるっていう感じですね。これ、対空砲壊してきて、危ない。壊せないかと思った。 えっ、ー、と、こんな感じでいきましょうかね。ドラゴン出していって、バルーン出して、ドラゴンライダーも出すっていう感じですかね。はい。で、相手のアーシャックイーンとか、まあ、中心部とヒーロー部隊も全部、あの、味方ヒーローが倒してくれましたね。こうなったらもう、勝ち確定ですね。楽勝。<笑>あの、ゆっくり、あとは、えっ、ー、と、お茶でもしばきながらね、えー、前回までを見るっていう。ね、まあ、に ヒ, ヒール使っていきましょうか。ほいッとね。はい。回復してくれい。ね、でかくなんで回復してもらいましょう。 アーチャークイーンも回復するんですね。こ地味にね。ちょっとずつ、ちょっとずつこうね。このップのアーチャークイーンってこれどうやって歩いてるんでしょうね。あの、可愛いからいいんですけど。<笑>どうやって歩いてるのか少し気になるっていうね。はい、というところでした。簡単だと思います。多分この方法はね。割と意外と簡単。あの、3体、えっ、ー、と、この黒いね、ロケットバルーンをこのシングルインフィルノに当てます。で、ペッカが出てきたらすぐバーバリアンキングを出して、 で、ジャンプを打って、で、フィストを使って一気にバーバリアンをいっぱい呼びますと。呼ぶんですね。で、後ろから、えー、っと、グランドウォーデン、アーチャークイーン出して、ペッカが初動の攻撃をする前に、トームを使う、トームを使って、バーバリアンをとにかくいっぱい、フィスト状態で生き残らせるっていうことが大事です。で、ここで、フィストが解ける前に、まあ、つまりバーバリアンがやられる前に、このペッカを倒しきることができれば、ほぼ勝利確定ですね。 これを見計らって、えー、っと、まあ、トームかけた後暇なんで、もう見ててもしょうがないですから、えー、っと、ここね、このマルチインフェルのところに、通常のバルーン1体出して、ホーミング回収しながら、えー、この、えー、なんだっけ、えー、っと、ドラゴンライダーかなを、この、えー、ダイクの小屋とマルチインフェルのやっていく。ね。ま、そうこうしてるうちに、え、ペッカが倒せるので、倒せたなって思ったら、ロイヤルチャンピオンをここに出していく。ね、ここに。 で、テスラ3本来るのかなで ?3 本目を壊したところらへんで、えー、シールドを使うと、シールドがきっちりこのシングルインフェルノに入ります。で、これにシールドが入ったらもう、えっ、ー、と、あとは目を離してもいいのかなまあまあ、ちょっと安全見るなら、レイジをこのマルチインフェルノのところに打ってあげると、結構より安定しますね。タウンホールの破壊から相手のヒーロー破壊っていうのが、えー、スムーズにいくんで。このレイジ打てるようなら打ってください。で、えっ、ー、と、も、まあ、なくてもいけちゃいますけどね。 でこっち側、えー、と忘れてほしくないのはバルーン2体出して、この辺の大砲のところにたくさんある赤風船を全部解除。それからライドラ2体をこことここに当てるイメージですね。この大砲とこの大砲に当てるイメージで、レイジーを当てて開けて、対空砲2本をチェーンライトニングで追っていく。でもレイジー当てたらすぐにもう目を離していいんで、 えこっち側ですね、このアチャトウとダイクの小屋、ここにえバルーンを当ててあげて、えドラゴン、ドラゴンライダー、あとは、うん、とロケットバルーンかな、ボンボンボン立ててもうそれでおしまいですね、まあ。作業はすごい簡単なので、あのあんまり深く考えずにですね、えー、とこの順番でやってもらえたらおそらくクリアはできるんじゃないかなというふうに思います。あの苦労してねいらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひえ試してみてもらえたら幸いです。 はい。というところでですね、本日はインフェルノタウンチャレンジ、えー、クリアをやってみました。あのー、まあ、自分でやっぱね、クリアしたいっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、これを見てる方はもしかしたらもう、クリアしてる内緒はもうどうにもなんなくて、あの、ご覧になってるっていう方かもしれませんけどもね、あの、自分なりの方法を探すのも結構楽しいと思うので、まあ、いろんなユニット、タウンホール14じゃなきゃ使えないユ ニ, いユニットがいっぱいいるので、えー、それをですね、楽しみながら使って、クリアをしてみてもらえたらいいかなというふうに思います。ぜひ、楽しみながらやってみてください。 では、え本日ですねこの辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。またこれからもですね、クラン対戦の解説の動画中心に扱っていきます。えタウンホール12から14、幅広くですね、いろんな戦術のえ解説やっておりますので、えー、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴いただけたら大変嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。では、最後までご視聴ありがとうございました。本日この辺で失礼いたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。